宇宙海賊ハルサメの一派と思われる船が沈没した驚くどころか誰も聞いてねえ な, なんと奴らを壊滅させたのはたった2人のサムライの2人のうち1人はジョイのカツラだという情報が入ってハルサメの連中は大量の違法薬物を江戸に持ち込み売りさばいて利益の一部を海賊から受け取っていたという俺たちの出番だおい起きろこれ。警備中にダミーを結るとはどういう領間だ俺がなめてんのは土方さんだけでさ シューホブだケーを抜けお前ら何か修学旅行気分か総合、俺たちは幕府に拾われた身だぞやわが、ま、ギューっやったきやわお勝手に出歩かんでくださいちょっと近僧さんしっかり私は回転塔と呼ばれるジョイハロ集団。野郎は俺たちのことをゴミみてにしか思っちゃいねえそこからどっさりこいつが。エメラの件は何のためにある幕府守るためか 将軍守るためか俺の大将はあの頃からこいつだけだ俺はそいつがどんなやつだろうと守るだけだあら<笑><笑>も う, も う, もうめっかこれを族名、成敗に参った同系幕府の犬どもしと相互に遅れを取るな 戦組上位老司大量検挙。癒着っての。のおい、とぼけてんじゃねえぞ天然パーマ、はあ。えー、ここいらのブランクは歌舞伎町の女王カグラのものある。助かりました。歌舞伎町の女王さん。なんですかこれ。酸っぱい。チーアの脇より酸っぱい。はい、あそこから来たんです。えー、でっかいやるな。二倍だけのハリボテの城なんて、いっそ壊れてしまえばいい。じゃあ。 今日一日、お友達になってくれますかお姫さんが何をもって家で何ぞしたんだが立場が変わったって年頃の娘に変わりはねえぞ目撃情報がどうやら姫様は歌舞伎町に向かったようです。っったった超過半可はっ 私より若いのにいろんなことを知ってるんですな、ねまあ。全部ギちゃんに聞いた話だけど。どあの街角の娘のように自由に跳ね回りたい私がいなくなったらいろんな人に迷惑がかかるもん。さあ、帰りましょう。や何者だあいつこれ以上俺たちの邪魔をするなら、お前もショックだ聞いてるかたった半日だったけれど、普通の女の子になれたみたいで、ずっと。 友達でいてねまさか坂本のやつめすっぽかすつもりではあるまいな来たようだな相変わらずフラフラしとるぜよまったく困ったかしらぜよ頭からのプレゼントじゃ桂さんあんたあてじゃ動物一匹自由にできんようで天下国家をどうして動かせよ坂本のバカがこの間俺のところに勝手に置いていったんだごめん 地球外生物は嫌いじゃなかったのか結構かわいいだろうだからダメだって言ったじゃん意外なところもあるんすねうちのももらってくんねえがなサダハルそのまま紙みたく よ, よろしいどうしじゃねえよろくのもんプラスされてねえじゃねえか一週間待ってくれりゃのしつけて払ってやるから心配すんな一週間だよもし払わなかったらどうなるかわかってるねサダハルおてん<笑>なんだ、らか ズらじゃない、カツラ今度はサダハルがテレビに出るあるよテレビ変であることを恐れるな変とはつまり、オリジナリティだ、えー、宇宙生物、エリザベスちゃんそして飼い主の宇宙キャプテン、カツーラさんですでは、言<笑> い, いやるか銀ちゃん新ンパチンサダハルおけダメだお座 り, おり見せつけてやれ、エリザベスまるで人間が描いたかのような絵ださ<笑>おいしかり。 なんだ、その言い方は、えー、では審査員の皆さん得点の方をどうぞ私の投げたこのフライドチキンの骨を先に加わえ持ち帰った方が勝ちもう帰ればそれじゃあきますよ1位ついてうわっいけると思われたエリザベスがすっごいスピードでかけてる気掛かりはやめろエリザベスはこの日のために特訓を重ねたんだ危ねえそこ解けってミス・ガーダーベルトプランシーだ チャンピオンはあっさりと敗北ですそしてサダールちゃんとうとう坂田さんに食らいついた痛 い, たいどうしようもうダメだほーれほーれー惜しいかいこいつがいけ当然とかけるサダー君しかしエリザベスちゃんすでに骨に手をそれ以上噛みつこうものならば君のご主人の首を折る、えー、嘘だろ エリザベスだそうよエリザベスに何があったんだいおじちゃんおじちゃんはどうしていつも昼間からこんなところにいるの仕事クビになっちゃったからだよ一時のテンションに身を任せたからだよじゃなまるでダメなおっさん略してまだ会おちょっと前までは出世街道を爆心してたのに物の弾みで あんなことしちまって本当に何もかもなくしちまったまた来てたのかどうよ今日は出てるか実はこれから新しい仕事の面接なんだそうだとにかく今の俺は新しいものを手に入れなくちゃいけな い, い責任感つう炎が俺の胸の奥で燃えたぎってるぜ長谷川先輩じゃねえすか大西っす昔のよしみでちょっと上に口聞いてくんないかな 通勤じゃねえよ入国管理局の時はずいぶん世話になったななんかここ高そうなお店だけどさ、俺今あんまり金ないちょっと待ったおたさんのマジで抱かれたい男をしてまたドンペリ一つくださいありがとうございましたああもう夜明けだよなんだ坊さんが何の用だようだ突然だがお主に。 今日こそ関連してや ど, どういうことだお兄さんお兄さんじゃないカツラだ何の納め時だ爆弾め。ク上がったっていいからカツラの潜んでるところだけでも入ちまえ。クラッ少しは言うこと聞きやがれってどいつもこいつもまだオダのグラサン取れたのって嫌がってグラサン取ればいい話だろ。長谷川大蔵です。よろしくお願いします。地球を守るため悪い宇宙人と戦ってました。採用お客さん。 どちらまでお客さんじゃない隊長とお呼びしろレス、はい、ってよみがえりましていろんな客を乗せたがカブキチまで俺と同じ迷い子がどうよ仕事の方はてめえが来るまで順調だったよあ客で。もうお前降りろこの野郎 上の動物園まで頼むぞ。急いでくれやれ。一人にしないでくれ。おい、早くしたぜ、こら。は<笑>い、す、すみません。幸い奴は俺たちに気づいてね。パッと送って、パッと帰ればバレねえ。まったく、じいのやつめ。いい年こいてメンテーター、めんていと。なお、え、そこの金髪。手が空いてるなら、世にサービス。いや、サービスだけれども。なんでよりによって先発。やめっちゃて、早く来て。お、ほら、わだて。